それでは今日の線形代数2の授業を始めたいと思います。で、えっ、ー、と前回は、えっ、ー、とベクトル空間の基本的な性質と、それから、あのベクトル空間の部分空間線形結合、有限生成性といった話、それから、えっ、ー、とベクトルの線形 独, 独立線形従属について説明をしました。で、今日はその、セクション 6.2 のですね、そのベクトルの あの線形独立性の話を受けましてそのベクトル空間の規定のについてあの紹介したいと思います。教科書は142ページからですね、教科書も随時えと見ながら資料を回してあの話を聞いてほしいと思います。教科書の142ページの冒頭にあの定理 6.1 っていう定理がありますけれども、これは えー、と前回の授業はまだでやっていなかったんですがあのこのあとですねベクトル空間の規定に関する性質を紹介する中で使いますので、まあ、その時に一緒に説明したいと思います。で、えー、と今日はそのベクトル空間の規定の話なんですがとまず、えー、とここからの話はですねそのベクトル空間もしくはそのベクトルっていうのをあのどうやって その具体的な形で表現するかっていう問題を考えます。で、えーとまあ、これから先は V をですね、対形状のベクトル空間としまして、で以後、特に問題がなければ、この対形状のっていうのは省略します。それからあと V がですね、あの前回、前々回ですかね、前回ですか、あの有限生成っていう概念やりましたけれども、えー、V が有限生成としまして、 えっ、ー、と、X1 から XR というベクトルで生成されると、あの、貼られるということにします。えっ、ー、と、この生成されるとか貼られるっていうのは皆さん大丈夫ですかね大丈夫ですかや ば, やばそうな人いますですかはい。じゃ あ,、まああの、まずそうな人はちょっと後で復習しておいてください。で、それで、えっ、ー、と、まあ、あの、 今言ったようにですね、その、例えば、あの、ベクトル空間 V の中で、その、ま、X1 から XR っていう、その、ベクトルが与えられたとしますと、ま、それを使ってあるベクトル空間を、ま、作ることができるっていう話を、ま、したわけです。で、これが、ま、有限生成っていう概念なんですけれども、えっ、ー、と、じゃあですね、その逆をちょっと考えてみますと、あの、仮にですね、その先に V が、 与えられたときにじゃあその V を生成されるベクトルっていうのはあの果たしてまず存在するのかとかそれからどうやって決めればいいのかとかあそういうことに疑問がいくわけなんですねあのまああの ど, どうでもいいと思っている人もいるかもしれませんけれどもとりあえず疑問がいくということにしてください<笑>しましょう。で、えっとあの えーとまあ、あのそうですねそれから V があ最初にその生成する元が種が与えられれば、まあ、ベクトル空間っていうのは決まるんだけれども、えー、とそれじゃあ最初にベクトル空間っていうのは存在したときにそれをどうやって表せばよいかっていうことが問題になるわけです。でんでかというとその結局あのベクトル空間をその数学の中で扱うためにはそのただもわっとこう ベクトリックが与えられても何にもできないわけで例えばその我々がえとこの2次元もしくは3次元の空間の中 で, ですねえと例えば何か物を作るとかですねそれから自動車を設計するとかっていうことになるとそのどこにどういう部品を置けばいいかっていうその場所を指定する必要がありますよね。そのためにえ まあ、座標っていう概念があるんですけれども、まあ、その座標っていうのがあるから、まあ、我々はその、えー、とどこに物を置けばいいかとかそれからどういう長さの物を用意すればいいかとかそういうことが分かるわけです。そうするとま あ, あの抽象的なビクトリー空間がぼわっと与えられる時にその場所とかですねそれからその向きとかそういったものを位置づけるその何区別する何らかのものがないとあの困るわけですね。で えー、とそういう何らか区別するための道具としてその x1 から xi というのが最初から与えられていればまあそれを使ってそのベクトルそのベクトル空間の中でいろいろ仕事ができるんですけれどもじゃあ先にベクトル空間が与えられた時にじゃあそれどうやってそういうことができるかっていうのがまあ問題意識としてあります。ということで、まあ、そういうですねベクトル空間をあのまあ実際にあの 使ったり、計算したりする上であのなくてはならないのはこの規定という、えー、と概念です。ので、まずその定義ですね。あの<笑>教科書ですと142ページの定義 6.3 にありますので、えー、と見ていきましょうで、えーとまあ。V をベクトル空間として、で、あ、ごめんなさい、ちょっとスライド直し忘れですねこの。これ部分空間の スライドをちょっと有用したのがバレバレだったんですけれどもすいませんえっ、ー、とここは x1 から xr がえっ、ー、と v の規定というふうに直してくださいえっ、ー、と v をベクトル空間としたときにえっ、ー、と x1 から xr というベクトルがこの v の規定であるっていうことの定義をこれから述べますこの v の部分空間は決して この x1 から xr が v の規定であるということの定義はえっ、ー、と条件が2つあります。で、1つあのその条件の前に bs っていうあの記号がついていますが、えっ、ー、とこれはえっ、ー、とまあ、著者の先生に確認したわけではないんですけど、多分あのベースですね。あの規定っていうのは英語でベースとかあとベーシスっていう呼び方をしますので、まあそのベースと思っていいと思います。 で、条件の一つ目は、ここにありますように、V が X1 から XR で生成されること。で、二つ目は、えーと、X1 から XR が線形独立であること。で、この二つの条件を満たすときに、この X1 から XR は、えー、と V の規定であると。もしくは V の規定をなすといった言い方をします。まずいいでしょうか。<笑>えっと、まあ、一番目が生成する。 っていうのとい二いつ目は2番目は線形独立だという条件ですねではそこでまあその定義をやったところ で, ですねちょっといくつかその規定ベクトル空間の規定になる例や規定にならない例というのをちょっと見ていきましょうまず V としてこの R2 ですねこの実数の2項のベクトル空間を考えますでこの時に 次のベクトルは V の規定かどうかっていう質問なんですけども、x1 が 1,0、x2 が 0,1 です。で、先ほどの今説明した規定の条件に照らし合わせて、この x1 と x2 というのは、この R2 の規定になるでしょうか、あるいはならないでしょうか。ちょっと5秒間、ちょっと考えてください。 じゃあちょっと聞きます、えー、と V の規定になると思う人はい。ならないと思う人わからない人はい。OK です。じゃあ答えいきましょう。どんえー、と答えはなります。で、まずなるためには、そのさっき言った2つの条件を確かめるっていうことが必要になりますけれども、えー、と2番目の条件ですね、線形独立の条件の方が、まあ、皆さんパッと見分かりやすいと思いますので、確かめますと、 X1 と X2 は線形独立になるということは、多分あのこれは各自で確認できるようになってほしいと思いますので、これは皆さんにお任せします。で、次に、一つ目の条件ですね。この X1 と X2 で V が生成されるっていうのは、こういう形で示されるんですけれども、R2 の元ですね、R2 のベクトル、2位のベクトルを考えましょう。こんなふうに C1、C2 というふうに取ってきます。 C1、C2 はそれぞれ2位の実数を取るっていうふうにすれば、2位の R2 のベクトルになるわけですね。で、これが、えっと、10と0、1の線形結合で表されるっていうのが、この生成っていう定義でしたので、じゃあどういうふうに表せばいいかっていうと、えっと、C1、C2 っていうベクトルは、えっと、10の x1 の c1 倍と、あと、0、1ですね、x2 の c2 倍を足せば表せるでしょ、うと。これで OK というわけですね。 あの結局この C1、C2 っていうのは、X1 と X2 の線形結合で表されるから、あのこの V、R2 は、X1 と X で生成されますというふうに結論することができます。いいでしょうか。まあ、あの単純ですけれどもあの、こういうことをきちっと押さえてほしいと思います。えっ、ー、と、まあ、じゃあ、移すともう少ししますかね。ちょっと待ちましょう。 いいですかねじゃあ今度はですねあのベクトル空間は同じくあの R2 なんですけれども、えー、今度はそのベクトル1個にしてみましたえっ、ー、と X110、えー、っていうベクトルなんですがじゃあこの X1 っていうのは V の規定になるでしょうかならないでしょうかちょっと5秒考えてみましょうじゃあちょっと聞いてみます えー、とこの X1 は V の規定になると思う人ならないと思う人あ、よく分かんないっていう人はい。じゃん。そうですね。えっ、ー、と、ほとんどの人、まあ皆さん正解ですね。えっ、ー、と、まず V の規定にはなりません。で、えっ、ー、と、大事なことは、その V の規定にならない理由をちゃんと答えられるっていうことです。でまず、えっ、ー、と、1番目の条件からいくんですけれども、 まず結論一番目の条件に対する結論から言うとこの x で生成されるベクトル空間っていうのはあの V を張らないとすなわち V のベクトルの中で x で生成できないベクトルがあるということを意味しています。では、えー、と皆さんにちょっとお聞きしたいんですけどその x で生成できない V のベクトルを一つ挙げてみてください。 ちょっとまああの考えてみてください。なんかありますでしょうか。こう思い浮かんだってどのぐらいいますか。はいはいわかりました。半分ぐらいにちょっとましたかね。えっ、ー、とあのこういう時には必ずそのまあ判例とい言いますかそのえっ、ー、と今だとそのエックスワンで生成できないベクトルがありますのでそれを挙げていますと例えばゼロ一さっきのエックスツーですねゼロ一っていうのはあの一ゼロをどんなに何倍しても あの01にはなりませんよねそういう意味ではこの例えばこの01っていうベクトルはこの x1 では生成されるベクトル空間には入っていないと言えます。まあ、非常に単純な例ですけれどもまずあのこういう単純な例からまあパッと聞かれたときにあのこう思い浮かべるようになるといいと思います。で次に、えー、と2番目の条件なんですけれども。 えー、x1 は線形独立かと言われる と,、えー、とこれ実は線形独立になります。えー、であの何でなるかっていうのはこれはちょっとあの皆さんの宿題にしますのでこれは各自考えてみてください。あのもし分からなくてもやもやする人がいたらあのこのあとのですねレポートの時間に質問してもらえれば答えます。<笑>ここまででいいでしょうか じゃちょっと写してる人いるの待ちましょう。<笑>はい、じゃあ、えーと、いきます。はい、えー、とじゃ次、例の3ですが、またさらにこの R2 を扱います、ベクトル空間。あのちょっとあのしつこいようですけれども。で、今度は、えーと、次のベクトルを持ってきたんですけど、x1 が 1,0 で、 X2、が -10 というベクトリーですさあこの x1 と x2 は v の規定になるでしょうか、ならないでしょうか。ちょっと5秒考えましょう。じゃあちょっと聞いてみます、えーと。この x1 と x2 は v の規定になると思う人ならないと思う人わからない人はい、えーと。ほとんどん皆さん正解です。えっ、ー、と、よいしょ。あれでないな。 はい、いそうでですすね、ならならまずその1番目の条件からその実はこのベクトル空間あの X1 と X2 で生成されるベクトル空間には入らない、えー、と V の R2 の弦があるんですが、えー、とその弦がどういう弦だか、えー、と皆さん想像つきますでしょうかはい、分かった人。 はいはい、はい、半分ぐらいですねちょっと一例を挙げてみますと先ほどと同じくこの01ですねこの01っていうのはあの x1 と x2 の線形結合では表現できませんでなぜかというと x1 も x2 もその第二成分がゼロですからそうするとあの第二成分 x1 と x2 を何倍して加えても第二成分はゼロのままなんですねですのでこの01っていうのを表現できないということがわかると思います で次の条件なんですが、えーと、X1 と X2 が線形独立かっていうのを確認すると、実は線形従属であるということが分かります。分かりますので、分かりますが、えー、となぜそう言えるのかっていうのは、あのこれもあの皆さん各自の確認に委ねますので、ぜひ、えー、と確認できるようにしておいてください。またこれも後であで分からない人には質問に答えます。 ここまででしょうかはいじゃあ、えー、次行きましょう、えー、と4番目の例さらにまた R2 をが出てきました R2 が出てきて今度はベクトルを3つ持ってきたんですけども、えー、と10と01と11っていう3本のベクトルを持ってきましたじゃあこの x1 と x2 と x3 は、えー、と V の規定になるでしょうか規定にならないでしょうか 5秒考えましょう。はいじゃあ、ちょっと聞いてみます。規定になると思う人ならないと思う人わからない人はい。じゃあ、ちょっと見てみましょうね。えー、と結論はならないというのが答えです。で、じゃあ、の各性質をです、ね、確かめていきましょう。えー、とまず<笑> あの生成ベクトル空間の生成に関してなんですけれどもえと実は今回は今までの例と違って x1 と x2 と x3 っていう3つのベクトルはこの v のを生成します。でまあこれも疑問に思う人は後で確かめてみていただけるといいと思いますが生成するんですけれどもさらにちょっと特徴がありましてこの v っていうのはこの3つのベクトルを全部使わなくても生成できるんですね。 えー、と x1 と x2 でも生成できるし x2 と x3 でも生成できるし x1 と x3 でも生成できます。これはちょっとあの特色のあるところでしょうね。でさらに2番目の条件を見てみると実は x1 と x2 と x3 っていうのはあの実は線形従属なんですね。ですのでこの例はあの V は生成するけれども線形独立ではないということであのこの V の規定にはならないという結論になります。 で、この x1,x2,x3 が線形従属っていうのも、あの、これはあの、皆さん各自確かめられるようになってほしいので、え、これは、あの、皆さんの各自の確認に委ねたたいと思います。そこまでいいでしょうか。で、えっと、これについては、この、あの、ベクトルの集合については、さらにもう一つコメントがあって、えっと、実は、 その x1、x2、x3 から1つベクトルを取り除いた組みっていうのはあの実は規定になるんですね。えー、と前に戻ってみたように例えば x1 と x2、x2 と x3、x1 と x3 って組み合わせ2個の組み合わせだったらあのこの v は生成できます。でその上にこの3つのベクトルから2個だけ抜き出してくればその2個っていうのは必ずあの線形独立になるということも言えます。 疑問に思う人はやっぱりこれも各自で確認できますので確認してみてください。ということで大体その規定ベクトル空間の規定やそうでない例とちょっと一りありやってみました。